どうも6代目です先日休みの日に夏休みの娘2人を連れましてアンパンマンの映画を見てきましたア ン, ーー代目アンパンマンとなんだっけなんかリンゴなんとか<笑>ですアンパンマンの映画ってまあ去年も一度長女と一回行ってるんですが映画の本編の前にちょっとした手遊びというか 誰もっていうかあんまりやってる人いないですけどあれが結構長い大人の私には長いでそれが終わってあもう映画一瞬終わったのかなと思うんですよその手遊びが終わってエンドロール流れてあ終わったのか映画終わったのかなと思ったらそこから本編が始まるというきつい<笑>アンパンマンはきついまああまり話の内容を覚えてないわけですがまあ話のストーリーも なんか去年見た映画のなんとなく似てるなんかキャラクターたちが他の姿に変えられてしまうというパターンきついまた来年も行くのでしょうかまだ次女もおりますし三女もおります行くんでしょう頑張りますアンパンマンとリンゴなんとらなんとかですそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございました